長いようで短いようで、でも数え切れないほどいろいろなことがありました。たくさんの出会いと別れがあり、たくさんの作品が旅立っていきました。絵で生きていきたいとの思いが強くて、下町のアパートで一人暮らしを始めました。今のように情報を得るのが容易な時代ではなく、まず最初に町で一枚五百円で、 似顔絵を描いたのが本当の絵描きとしての人生の始まりかもしれません他には皿洗いやオフィス内の掃除画材屋さんでのアルバイトをしながら出版社に作品を持ち込み挿絵の仕事をしていました平日はアルバイトをしながら明け方まで絵を描き週末には街で似顔絵を描きその他公募展に応募するための作品も描いていたので 毎日が無我夢中でで徹夜でした25歳の時初めて個展を企画してくれるギャラリーと出会いその後はさまざまなマスでの展覧会があり28歳の時に合衆の出版など時代の流れもあり絵描きとしては大変恵まれた環境でした20代後半に差し掛かりそれまで見て見ぬふりをし封印していた自分自身の性別のことについて このままで良いのかと自問自答を繰り返した末2003年にカミングオートをしたことをきっかけに自分を取り戻したいという思いが強くなっていき作品の転換期と美術の世界での嫌な部分が自分の中で大きくなっていたこともあり違う場所で生きていくことを選びましたしかし絵を描くこと表現することが自分にとっては息をするのと同じくらいなくてはならないことだと改めて気づき 応援してくれる周りの人たちの後押しもあり2010年に再スタートをすることができました以前は作り笑いをしたり良い子を演じている子供ばかりを描いていたように思いますステートメントを構築して描くようになったのは自分自身の内面や過去と向き合ったことで今描きたいもの今描かなくてはいけないもの私にしか表現できないことが、 明確になったからだと思います子供の頃の私はとにかく自己主張の激しい人間でした自分らしさを許さない周りの大人との争いの日々学校でからかわれ喧嘩になっても叱られるのはいつも私自分を真正面から見てくれない大人たちの正面に立ち私をちゃんと見て私は悪くない話を聞いて言えば言うほど 問題児異端児として扱われました綺麗な色のリボンやアクセサリーサンリオのキャラクターやキャンディーキャンディーのシールキラキラした本の付録やかわいいもの好きなものは手に入れるそばから父親に捨てられた個性を否定され自分らしさを我慢することを強いられた幼い私自分らしくすることはそんなに悪いことなの私が私じゃいけないの私はそんなに 悪い子なのそう聞いて答えてくれる大人は誰一人いなかった描くことでしか自分を肯定できなかった思春期の私絵を取り上げられもうどうやって生きていけばよいのか途方に暮れたあの頃描くことは現実逃避でもあり自分が今ここにいるということを確認できる唯一の行為でした私が描きたいのは子供の頃の私自身なのか それとも、叶わなかった自分なのか、いや、等身大の子供たちなのか、または、昔子供だった大人たちなのか、何かに導かれるようにどうしても子供が書きたくて、学童保育やお絵描き教室で子育ての疑似体験をしながら、大人と子供の関係性や、子供の瞳に映るリアルな現代社会の研究にのめり込み、 その研究成果を作品として表現してきました子供を産めないせいだということや過去のネガティブな部分も全部受け入れ作品の餌にし現代社会の縮図を絵にすることでこれから進むべき道を照らしてくれると思いますこんなにも長い間私が絵描きとして活動させていただけているのはこんな私を応援してくださる皆さんの存在が 一番大きいいと確信しています本当に感謝の気持ちでいっぱいです今回の展覧会で皆様をお迎えする作品たちは私の目に映る今の世の中や過去の私自身がそこかしこに垣間見えると思います私が描く複雑でちょっと気難しい子供たちは皆さんにどんな物語を語りかけるのでしょうか それが、私が伝えたいチャイルドストーリーなのですここはアートチャンネル。